ははいいいおはようごござざまますすラスカルで今回はイノブタカレーってものをいただこうと思いましてメニューがねこちらなんですけどイノブタカレーというのもですね僕よく和歌山に行くんですけれども現地の知り合いのオーナーさんがあのセーフティーファームさんっていうイノブタを畜産している業者さんがありまして今回はねそちらのお店さんからこのイノブタカレーいただきました。 で、こちらのイノブタの特徴なんですけど、実はイノブタって皆さん知らないと思うんですけど、牛とかと同じように、まあ A5、A4 みたいな感じで、等級があるんですよ。その中でもね、セーフティーファームさんは、F1 っていう一番クラスの高いイノブタのみを飼育している漁師さんなんですけれども、またね、このランクが何が違うかっていうと、イノブタって基本、イノシシとブタの掛け合いなんだけど、ここがね、F1 ってものんだらしい。で またそのイノブタと豚を交配したものっていうのはだんだんねこうランクが下がっていくらしくて胃の豚の特徴ってね結構油が甘くて臭みもないでねあのイノシシの特徴であるあの油の融点が低いのですごくね溶けるんだけど等級がね上がれば上がるほどこのイノブタ自体の良さをね活かしている素材になるみたいでして僕もねこちらのセーフティーファームさんのイノブタ何度も食べてるんですけどこれめちゃめちゃ美味しいんで今回ねこのカレーを 楽しししみにしておりましたで今回このイノブタカレーを10袋と今ご飯がね8を炊いてありますんでこれをね使って盛大なカレーを頂 い, いていきたいと思いますまずはねルーを全て優先していきたいと思いますパッケージはねこんな感じでだいぶシンプルでございますそしたらトニどんどん入れていこう ちょっとルーがね入りきらないので5袋ずつ温めていきたいと思いますそしたらまずはねここにご飯を敷いていきたいと思います白いご飯ねよっとあ痛いたい<笑>まずこちら白いご飯8合炊いてありますんでこれをねうまい具合にひっくり返したいと思いますい<笑>くよはいっとよっとうわ こちょ暑い今ご飯こんな感じ今日はね8合だけでございますそしたら今こちらのね第1段のルーが温まってきましたんで早速中に入れていきたいと思います熱いなこれもよいしょ、はい、ょ外側にと熱い こうルーはね。ドロドロめでございます。うまそう。うまっ、今ね残りの小袋を温めている間に、こちら目玉焼きもね。作っていきたいと思います。まず油を少々。うん したらこのまま蒸し焼きでございます後半の5袋もあったまりましたんでちょっとねフライパンで見えにくいんだけど全てかけていきたいと思います熱 い, い10袋ね全てルーを入れ終わりました重たいさっきねセブンさん行ったらすごいいいのが売っててレンジで簡単グリル野菜これね彩りにちょうどいいと思ったんでこれもねカレーの半面にかけていこうと思います よしそしたら今いい感じにおーー目玉焼きがいい感じに開けましたんでこれもね移していこうかとウェオッケーそしたらこの今お野菜が熱いなこれも熱あ熱々彩り野菜がねあったまったんでこれものせていきたいと思います こんな感じで出来上がりましたんで早速ね向こう行って<笑>食べていきたいと思いますはいといてことでね今完成いたしましてこっちの部屋に戻ってきました早速ね食べていきたいと思いますんでいただきますちょっとまず普通にルーから見えるかなルーはこんな感じ結構ねドロドロ系の感じでございますうまそういただきます あ う, まっあ う, まっうんスパイスはすごく効いてるんだけど基本的なベースはね甘口だから香りはいいけど結構ね甘めでうま い, いしそしてあとですご飯とよご飯硬いな<笑>そのまんま入れちゃったからうん うん、あでも結構食べ続けてるとビリビリくる<笑>目玉焼きも合わせてみようどうやって合わせんの<笑>やったあちょっとね半熟じゃない子も中にはいるけど<笑>目玉焼きと合わせていただきます。 うん、あまたまろやかなってうまいなイノブタ自体も多分形がないぐらいねもうトロッとりに溶け込まれてるんだけど臭みは一切ないあんまり食べたことない人とかからするとジビエっぽい獣臭さがあるんじゃないかって結構聞くんだけどねそんなイメージはねもう一切ないもうめちゃめちゃうまいうん これだったらすぐなくなっちゃう気がするんだけどこれだったらすぐなくなっちゃう気がするんだけど<笑>うますぎるうんあーでもこれご飯でも美味しいけどパンとかでも絶対合うなスパイスがね結構効いてるからパン系とかそれこそなんとかでも合いそううん 一袋一応ねルーが 200g ぐらい入ってるらしいんだけどそもそものルーがね味濃いめだから一袋であの大盛りぐらいだったら全然いけると思うその並盛りだったらむしろちょっと余らせてね他の料理に使うとかぐらいでもちょうどいいと思いますうん、うん、<笑>このスパイスの効いたカレーにねほてった体には絶対合うと思うんで。 こちらを行かせていただきたいと思いますうまいそしたらとよいしょちょっとそろそろこの野菜ゾンも行こうかなとよいしょうんうん お野菜うまっ、うん、うんうん、これねこう最初から混ぜ込まないで後入れでねのせてるだけだからよりね野菜のこの風味とかがかなり強く感じるんですごいおいしい夏野菜カレー食べてるみたいうんこれ僕的には最初からこう中に全部あえない方がおすすめですねのせとくぐらいの方がちょうどいい。 これねすごいスパイスが発汗作用すごいよこれ、はあ、ちょっと残りも半分になってきたからアレンジしようかなよっこいしょよっこいしょはいってことで定番のね炙りチーズをやっていきたいと思います できたアブリチーズ<笑>ちょっとねチーズ見えないけど今こんな感じめっちゃうまそううんまやっぱりねだいぶスパイスが効いてるからねチーズはすごい合ううまいうん でも今レトトとかでもこんなにうまいんだねうん昔はイノブタなんて結構東京の人だと全然知らない人も多くてなんかねその専門店とか行かなきゃ食べれなかったのに今こうやってあのネットで頼めんだねだいぶ残りもお預かりになってきましたうん にね、この量はお腹いっぱいでございます5キロぐらいあるのかなそんなないか 4.78 ぐらいかお腹いっぱい<笑>うん、うん、はいってことで今カレーね完食でございますいやーお腹いっぱいごちそうさまでした てことで、今食べ終わりまして基本ねあのカレーのベースは甘口ではあるんだけどスパイスがねかなり効いているので食べ続けてるとねだんだんだんだんピーピーしてくる感じのいやうまかった<笑><笑>基本具材はねもう溶け込んじゃってて個体では 基本ね、具材は溶け込んでてあの固形ではね残ってはいないので後から野菜をかけてみたりとかチーズをかけたりとかいろいろねアレンジして楽しめるいい一品でした。 またね、あの、このセーフティーファームさん、えっ、ー、と、概要欄の方に載せておくんですけれども、このカレーだけじゃなくてね、あの、イノブタ自体のお肉なんかも注文できまして、イノブタ自体ね、他の豚とかに比べてかなりね、希少種になるので、個体が少なくて、ちょっとね、割高な部分はあるんですけれども、たまんのね、贅沢に美味しいイノブタを食べてみてもいいんじゃないでしょうか。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。